何飯それ昼飯でしょ昼の時間じゃねえじゃん、うん、おこれちょうだいいやそれ俺飲ん だ, <笑><笑> 1個だけちょうだいて何ですか、うん、マジコア話だってお う, うまそうだよわかいやちょっとさ、うん、あの伝承先生とさ、うん、会食させていただいて、うん、ご飯食べたじゃんねはいでその帰りでさ実家帰ったのうんそうねそれであの日は普通に何 その次の次日さ、じゃあ聞怖い話そう、はい、休みにしようと思ってでほらこれね曲聴いて帰ってたのこれ で, でなんかさこう音楽聴いてるとあれだから12時ぐらいだったら帰りたぶん11時だけ、はい、とかでこうやって聴きながら帰ってて、うん、でその時になんか怖い話霊的な怖さじゃなくて、うんなんかな、なかんだろう 不審者ななのかな酔っ払いじゃなさそうだったんだけど<笑>こうなんか、結構駅から一本道なのよその、い最初その後曲がったりするんだけどお前に近くそう、帰る道がねああ歩いて帰ってたの駅から周りからねそうそうそうでう歩いてたらこうなんかもう 20m10m おきぐらいにさポツポツ人歩いてるみたいな感じでったの、うん、でさなんかそういう時のあるあるでさイヤホン耳にさつけてさ、うん、曲聴きながら歩いてるとさ夜道ちょっとたまに怖かったりしてね うん、うん、なんかなんか急になん か, だから、抜かされる時めっちゃさあれだってん音楽あんま聴いてない人もその最初のやつだよすれいつかなくなるやつであそうんかそのこう聴いてるとさ抜かされる時っ、ね、おお人いた」みたいなだから感覚が単に遮断されてるからでしょそうそうそ う, そうでその感覚になった、うん、なってたのでそのなんでああんかやだなみたいな、うん、抜かされたりするので<笑>聞いてて おーって歩いてたら、うん、人の気配を感じる一緒に抜かされるのかなと思ってちょっとしばらくこうやってたんだけど、うん、あれなんか感じるの、うん、で外して振り向いたのいないのいい、うん、こうやってパッと振り向こっち見てこうやって歩いててパッと振り向いらいなくて、うん、で<笑>こうやって見ていなくてって見たらここでしゃがんでこうやって見て い, くいや怖<笑> 大人男の人何歳ぐらいよ子供いやいやいやいやガチの普通の人成人男性がお前のこと下から見てたっていうでも俺歩いてたんだよいや怖<笑>いやどんな能力その人いやで<笑>こうやって見てこうやって見たらやってて、うん、怖っと思って、うん、でもまあね何も言うことないじゃん別に悪いことやってないし うん、まあねまあ仕方しようと思ってまたこうやってやってたらポーっと走ってって前の人に同じことやってんの<笑> え, えお前見たわけねそうそのやり方を後ろから見たのどうやってやんの<笑>だからパーっと走ってていや、ね、俺は昔ね、うん、走ってって<笑>そのまああれの後ろらへん来たらそりゃ振り返るじゃんでこの間の感じで歩いてって振り返ったらしたかもそしたらその人はどうなんです か, この人だから 上に向いていなくてよってお、う、っ、ん、ってや<笑>それで楽しんでる人それ楽しいな、確かにめっちゃ怖くないでもめっちゃ怖いなれ怖い体験<笑>その人からこう<笑>前の人全員にするってどうしてていやさ超怖いな超怖い人間だったわ俺でも一個あの、伝じろう先生と会話してる時に、うん、ずっと聞きたかったんだけど 聞けないことがあって、俺、う、も、ん、何あそうそうそうそうそ う, そうそれねだってねまあ、そうだねそれはだって科学的根拠があってそう光の反射でってそれ言ってほしいその人が言わないってことは、うん、ありえない状況のやつが一回起きたってい う, こと、ねそうね、実証になるから超常現象ですらないじゃん幽霊って、うん、もうなんかそのみんなの感覚のその脳内にいるとしか思えないようなものを、うん、ここで聞くのって失礼なんじゃないかなって思って。そうそうそう 言えなかった ね, ね絶対元気さんも気になったと思うな<笑>まあそうだねでもなんかほんとにレベル違う知識量だよね多分ねあれって普通の人が考えたらね、うん、世界史とかはもう多分めちゃめちゃ知ってるもんね、うん、らく自慢じゃないけどうん元次郎先生と飯食えるのって超楽しいよねいやあのね、うん、視聴者の方はの多分さ、うん、いや、あれすごいよね 科学の授業だと考えた場合最強の先生なんですね最強の楽しい話を、うん、美味しいご飯食べながら聞くっていうマジ、うんま、だよねうんあれはすごい時間だね、うん、しかもさ科学の先生ってさ、うん、プリントやらせとけばいいだろうっていう人もたまにいるじゃんうん、うん、そういう人じゃないじゃんむしろそういうのをさ一番嫌うというかね、うん、いやそういうんじゃなくて 実験もっとした方がいいでしょうっていうさ、うんうんうん、とかなんかこういうことが面白いんじゃねいのっていうのだからそうそうそうだからその科学の必要性としてはここなんじゃないのっていうねそう知識をその硬<笑>い知識を入れるんじゃなくて こ, こういう背景があるからこれは面白いんだよっていうのを教えてくれる人だからねとも何とかして聞こうこれたよ何とかタイミング作ってえ元気さんに一回話し通す<笑>企画案る俺が入れるタイミンああそうだね<音楽>